Kaks pystys, periaatteessa. Samin kyljää puhuakin. Aa, tää oli tommonen alaspäin, miksei näitä voi jo pistää? Tää on... Herran tämmöinen, tää on... Vile... Vilehile. Tein mä näen oikeastaan rakkaudesta mitään. Mä saan tälle tähän niinku platina-arvokkaaseen, niin... Platina, platina niin. Voi satsata. Nyt näyttää aika hyvältä. Kes näistä oli paras, tää oli... Kenen osaan puhua? いらっしゃいませ。 う ぞ, うぞこっち。 お願いします。 なりまいしま<笑>スはまあ<笑>りました。 誰に言う 失失礼礼しししままますすこちらになります失礼いたしました<笑>ご延長はいかがですかありがとうご延長 ご延長はいかがですかありがとうございました。<笑> ごっちしいかがでしょう。うありがとうございます。すごい quel... <dizendo> <Gefühl> しいご延長ょいかがでしょう。う ありがとうございます。お願いしますありがとうおっけい。ちょっとちょっとサイズの目をけょっと待ってくだい。Cool. <笑> <tä> <tä> お願いします。 Jääpimiäsi、ja、kunneilla tulee. Kuusi aksaa. Kauniin. Meillä kosta profittiä tulee. Taidustaa slo. Kiitos. Oma, oma firma, vaan se on vain täällä vain palkattuna pomona, niin epäilee, että tämä näin iso laitos ei hirveenkä on kestettä,、Chihaini. jos se menee suhteen -Mmm. twistiin sen pomon kanssa. No? Hallen、no, oikäksama、no, on...、No, no. Mitä yhdessä? Tämä ei ole yhdessä. Tavuttiin... Tavuttiin... Tavuttiin... Tavuttiin... 少しくたびれた感じの支配にすぐ行くご案内します。オッケーセオラムシセオラムシ森。 支配こちらのお客様です。お呼びでしょうか。ああ私ね、支配人さああ、だってぴ。ジャンバレン、やみしゅ。あんた、たか。グランと、いお店、全部支配人さんのおごり。ねえ。またしはまいな。もえ。おがこのお客様にあいする。 それとこちらの患者俺持ちや頼むでかしこまりました昼はすまんかったなあんた怪我しとらんかああいいよもうこっちの方が人数多かったしあなた本当強いよ李さんもう顔負けねえ あ、no、ら、これでやびった、もねやおめだめや。酔っ払いの前に要件言えや。その理由はどないした。なあ、そうそう、私李さんのお使いできたよ。李さん、あまりこういう店で顔をさらしたくない。だから私、伝言頼まれたのの。伝言。大丈夫、私まだよてないよ。李の伝言はないや。 あああなたこれからすぐ店抜けられるかなあ、no. 何で、oh, お店で、yeah, ただあなた自分の家に向かう支配人さんの家ここから遠いいや、yeah. ソーテンボリゾイア。あ、ah, あこっちごめん、so、テンボリゾイヤあなたが家に着いたらそこであなたに声かけるリサンお店から出たあなたのこと ウこからか見てる。俺のメタらを突き止めたいっちゅうわけテングン、伝えるだけ、よく知らないよそうかわかったィファモデッタ、アンバトウェイマン、エイ、スタイル、ウィンピラーレ。ホントイノあスガ、ウトパラ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 昨夜は世話になったな。あ、夕べ？どちらさんでしたっけ？わしらんことはどうでもいいや。まことちゃん、どこやった？あの女どこ隠したいやお前ら。ああ。 女えに来た連中か<笑>何やそっちから顔出してくれたんかどれ余裕かましよって何笑っとんねなんであの子が狙われとんのかこれでやっと分かる思うてねなめとんのかゆうべは油断したけど今日はそうもいかんで あもなりふりかまってられんぬ国道を舐めとったらあかんでくれ<音声><音声> もう1回は打っていなに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 なっペレカーとタイル。何かトラブルからしくねえな。お前さんが店のすぐ近くで暴れるなんてよ。ん別に何でもあるへんわなら店を取らかしてどこへ行く気だ。まきむまことは見つかったのか。いい まだよへえけどゆうべはお前ねぐらに戻らなかったそうじゃねえかでてっきり牧村を見つけたかと思ったんだがよ今探しとる途中や昨日の今日やだまだ時間はあるやろまあな見つかっちまえばあとは殺すだけだもんなでも早いに越したことはねならもうええでっか 無駄話ししとる暇ないんで無駄話ってことはねえだろうこいつはほうれん草だ報告、連絡、相談上司と仕事する時のいろはだろうほうれん草そうやったら報告と連絡は以上ですよ。相談はねえのか あんたに相談するくらいやったら電柱にでもしとくわーリカあああれから怪我の具合はどうや<ペー><ペー><ペー> 何が何が何ら何が何が何がうが何が何が何が何が何が何が何が何と何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何よ何が何が何がないなが、huh? 何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何 よう気づいたなお前まことのこと隠しとんのバレトンちゃうかよっいやずっと前から監視されとるんやここは俺の雇い主になああお前の店の周りもやで分かっとる他に蒼天堀からよそに出る道も全部や俺は蒼天堀から出ることを許されとらん 連中が監視しとるのは。俺をこの町に閉じ込むとくため。この町全体が。お前のおりっちゅうことかが。Pretty much. せいや、<笑>どういうこっちゃ。もともと東京のやくぜ。<笑>それが上に噛みついて、下手打っだ<笑>大阪でかわれとる今かて。いつ殺されてもおかしない。<笑>なるほど。 まあ誰でも他人にえん裏は持っとるもんやけどせやったらここじゃゆっくり話せんな場所変えよまことのおるとで落ち合うで一応誰にもつけられんようにええルートを教えやる誰にもつけられんルートああほぐし会館の診察室の奥に隠し戸がある いつもは棚で塞いどるけどなそこから隣のビルに抜けられるんやもしびこうされたとしてもその隠し度使えば大抵の相手はお前を見失うなんで店に隠し度なんて仕込んどるんや<笑>でにんんどるんや<笑>せやから言うたやろ誰にでも他人にいえん裏があるもんや<笑>とにかくここに行くときは用心するんや さっきグランドの前で絡まれマったやろうお前の素性は昨夜べ、マコトサラに来たヤクザにもわれとる。どっから見られロるかわからんでいいなあ、そしたら、ホグシカイカンの隠し戸使えば え, えんやな。せや、そこを抜けたらあとはまっすぐマコトのとこ行け、そこでわしと合流や。えー、なキャテファ なので、のれはあなたが見つかったです。 俺や入るでテレべッテレベんお前んとこの店長もう来たんかうん今飲み物を買いに行っててすぐ戻るってその封筒は知らないあなたに見てもらえってリーさんが。 何が入ってたん若い女の写真や同じ女が何枚も隠し撮りされとるリーさんがそんなものなんでうんよう早速見とるな矢を撮れてるやろリーんなんやこの写真まあ待てや 言われんでもこれからじっくり説明したらさあ飲めやありがとうリーさんお前の分もあるでいいリーなんや考えがある言うてたんはこの写真のことかたいこの女誰や だどって言って結婚詐欺の常習犯やそれだけやないこいつに貢いとった男が何人か不審死しとる多分絞るだけ絞って縁切り代わりにやったんやろうけどこの外道女のええとこは年頃と背格好やなまことによう似とるそれがどないした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 その写真の女はな誠の身代わりや身代わりええか殺しの依頼した時その依頼主は何が欲しい的を殺したっちゅう結果やせや結果や殺した結果っちゅうのは死体死体があれば雇い主は納得する せやからその写真の女には真の身代わりに死体になってもらうんやななんやってわしとお前でやる死体にこの服着せてな死体見つけた札は身元確認するのにわしんどこ来るやろ そしたらわしはこう答える間違いありませんその死体はうちの従業員です言うてな青川そんなん札が調べたらすぐバレるやろうが大丈夫や女殺した後はその顔を誰かわからんようにしてしまえばええ指紋も 薬で焼いたるんやお前はなんなんやりた い, っい本当のこと言えやお前は何もんやただのハリストちゃうやろ なんとか言わんかい<笑>わしも元はあんたと同じ殺し屋やなんやと大陸系の組織に雇われとった最後に仕事したんは半年前や半年前確かあんたがこの子拾ったんも 頃はそれをるわにて韓国系のをしす。 女の死のぎめぐってごたついとったんやそん時までにこっちも何人かやられとった。倉庫におったんは二人。そいつらを始末してみると、そこにハンの女がぎょうさん監禁されとってな。鍵開けた途端みんな割れさっばじゅうきゃ。けどそん中に。 一人だけ身動きできん子がおった。それがああ、まことや。この子は、未延命でわしの手を探してな。ぎゅーっと握って、話さんかった。泣きながら、ありがとう、繰り返して。わしは、そのちっさいで。 どうにも話すことができんかったあんたはそれ以来の親代わりっちゅうわけかはい、あ、せやけどわしも昔はほんまの娘持つ親やったうん小さい時から病気がちでな薬の副作用で最後はよう目が見えんようになった その仕草があん時のまことと重なり大手てもたんやマジはわしはもう自分より先に娘行かせるわけにいかんねや娘守るためやったら赤の他人なんぞいくらでもぶっ殺したるそれがええことやないことも分かってるせやけど もう他に手はないんやお前にも手貸してもらうでマジマお前の雇い主にマコト殺した報告してもらわなあかん、うんう、はあ、極道舐めすぎやそんない小細工すぐバレるせやったら他にどんな手があるっちゅうねん言うてみ話しやしまいや 俺はお前の計画には乗らん。<笑> そ, うそうやってまた逃げんのか。わしにはわかるで。お前が固めなくしてもたんも備えして逃げてきたからやろなんやと。なんやかやに言うつけて、己の帝王さんとずっと自分を正当化してきたんとちゃうがけど。 お前も所詮元は極道やったんや一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒せやったら腹決めて地獄をつらんかいお前が俺の何を知っとるんやポケ最後にもう一遍聞いとくわしの話に乗る気はほんまにないんやな ないな。そうか。そしたら、黒に染まった門の流儀、教えたるわ。どの道はしの計画知ったからには、生きてここから出すわけにはいかん。<笑>死ねや、真島。<笑> And I'm tempted there in the top of my heart. ちょっハンド、ちょっとあんまりや。 <_m <_m マティアマジマーホーマニミガワリタテルシカテガナイヤンパマコトマコトヤ いつかマコトンとこにお前以外の殺し屋が来るそれより前にお前もやられてな <laughs> ん で, でそれがわからねやそれやったらそれで俺が向かってくるも一人残らずぶっ殺したのはななんやとそんなてひろあだ。 確かに一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒やそっから抜けることはできんけどなそれでも噛みつく相手選ぶくらいはできる<笑>それが俺の竜にやおいやめろや ひかんように見といたれや あ, あんたはその子の親代わりなんやろ Aika alkaa loppua. s h o u l d e it, phone back phone, back phone, that shoulder phone.、Oh. よっしゃ、よっしゃ、よ <laughs> <laughs> <laughs> Se oli paras tuossa batteri. Hehehe <laughs> Look.、Sure. historien pitää me ファッキーハンオーああ、支配人。おはよう。おう。先ほど支配人宛てに。っていいから。ご存知のか。うん。ええー、それが。 支配人にすぐその。支配人分かった。いや。それ。 Miten katsomaan, jos, jos kännykkä toimisi? Päties Hehehe,、hmm. äh. <laughs> batteri Jos on pattereita, niin sitten voisi ottaa よう来た待っとったで傍聴まで何興奮しとねんそら興奮するに決まっとるやろな、ね、お前水草やないかたった一人でせやけどこれで一件落着やようやったでマジマ何の話や何ってお前やったんやろあの写真の女 今日未明蒼天堀川で発見された若い女性の遺体は身につけていた衣類などから牧村誠さん二十歳と見られます遺体は損傷が激しく大阪府警では牧村さんが何らかのトラブルに巻き込まれた殺人事件であると断定何やこれはおいお前がやったんちゃうんかあの写真の女を俺は。 やややっとらやるわけないやろせやけどお前死体は昨日お前が持ってった誠の服着とったでなんやと朝店にデカが来てな身元確認や言うて死体の写真見せられたんや顔は潰されとったが服は間違いなくお前に渡したやつや かはい小口会岸ですああお前にやてかれてやらってかみ変わったで真面目。わからのプレゼント 受け取ってもらえたか何の話決まったるやろな牧村誠の死体や何やとあの子はこれで死んだことになったあんたの雇い主もこれで納得やなあんたが消される心配はもうないちゅうわけや感謝してもらうな お前何も い, いや、目的はないや。取引したいんや。あったと。何訳分からんこと。実は今な。あんたの店で飲ましてもらってんねん。お前。グランドに。<笑><笑>いや、もうちょっと。 店、えー、やな真島君わしここ気に入ったで今から一緒に楽しもうやないかあんたも早おいて。